じゃんくん。おはようございます。じゃんくん、おはようございます。ポンちゃん。ポンちゃん、おはようございます。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん。ゃんゃんゃんじゃんくんンン。今日も一日始まります。パパは朝、 ピクミンを育てるためだけに散歩に出ましたとうとう効果が出てきたね<笑>ああいうソフトはおじさんを歩かせるのにちょうどいいねだってね歩かないもんだからピクミン植え地にすんじゃないかと思って今ちょっと心配になっています<笑>餌がない餌が な, な, ないとご飯がねご飯自分で取ってくるから ね, いいね狙い通りに人を動かすってすごいね ンちゃんその代わりここのとこちょっと歩いたり、えー、人に会ったりしているので腰痛いっす。やわになったねあっもきましたね、んまってますね。 はいポンちゃん。<音声> <retudo> 実はもう結構夜遅いんだよ。 これから寝るよ。そうなおやすみ。おやす み, やす み, やすみ。はい、うん。ポンちゃんの方がよく喋るね最近。すごいパリパリ。ちゃんすごいねパリパリ。